はいえー、地元足利市のちびっ子隊です、えー、本日2回目の演舞精一杯演舞したいと思いますご声援よろしくお願いします<笑>はい、えー、それではまず1曲目は「よさこいの星」という曲をお送りしたいと思いますこんばん 皆さん元気ですかまずは「ラジオ体操第1」腕を前から上げて背伸びの運動 地球もよさこいです地球全体よさこいよさこいイエーイ踊るはほうと見るわほ同じアホなら踊るな毎日お疲れサラリーマン。傘のゴルフより踊りで星フ ン, ン, ンにチャンパツあげて夜更かしやべて笑顔で。 ロックガチャンサンダルニーチャンヒポンちゃんエンビみんな ったら止まらないヤンキー魂ま負けてたまるか陽気な人たちイタリアンダンスは俺らの肘の島世界の始まりアフリカン太鼓もリズムにライオン踊る世界に負けるなジャパニーズ富士山飛び降りられんソーだアジアに 「いよいよさこいよさこい」い「ばちゃんこだ」「じいちゃんへどう」「やきいぷらぷら」「がっこは空。 はい、えー、ありがとうございました1曲目。